こんにちは、金黒です。私の YouTube 動画の撮影に使っている機材と編集ソフトをご紹介します。一般的に YouTube の動画撮られていらっしゃる方は、こういうカメラを使って、液晶をこんな感じでバリアングルさせて、このモニターを見ながら自撮りされてるって方多いかと思います。この撮影スタイルだと、撮影したデータを一旦 パソコンに取り込んで編集するっていうことになるんですが、私はその時間がもったいないので、ウェブカメラを使って撮影しています。ウェブカメラだと、直接パソコンに録画データが入って、そのままサッと編集できるので、YouTube を作るときの時間がぐっと短く短縮することができます。カメラはロチクールのブリオっていうカメラを使っていて、撮影するソフトは、 m ック標準でついてるクイックタイムプレイヤーを使っています。照明器具は直接光を当てるとちょっと顔がテカってしまうので一旦壁にバウンスさせた光を使っています。マイクはパソコンと直接 USB 接続できるロードの NT-USB っていうマイクを使っています。あ と, 雨と、喉羽とパソコンは Apple の Mac mini を使って動画を作っています。 ノートパソコンの方だとノートパソコンについているカメラを使ってそのまま撮影するのもありだと思います。私のように照明器具やマイクは特になくても動画を撮影するのそんなに問題ないと思いますがやはりできるだけ短い時間で動画を取り込んで編集しようと思うとパソコンに直接撮影データが入るような撮影スタイルが 一番時間が短く撮影できて、さっと編集できて、さっとアップできるので、私にとってはこのパソコンのウェブカメラを使って撮影するスタイルっていうのが一番向いてると思います。一本の動画が短く撮影してアップした方が本数を多くアップロードできるので、逆に本数をたくさん YouTube に上げる方が私の場合いいんじゃないかなというふうに思っています。ただ、 扱う YouTube の内容によっては、ちゃんとカメラを使って背景ボケさせて 4K で撮影するっていう必要がある場合もあるかと思います。私の場合は情報系の YouTube の動画なので、この Web カメラのカメラの品質でそんなに問題ないかと思いますが、テーマによってはこの 4K 動画が撮れるようなカメラの方がいい場合もあるとは思います。あと、編集に使っているソフトは、 Adobe のプレミアエレメンツというソフトを使って動画の編集をしています。こんな感じが今回私が紹介したかった YouTube を編集したり動画をアップしているスタイルでした。またお役に立てるような動画アップしてますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではー。